こんにちは2022年3月29日から4月3日までフィリピンのビーチリゾートボラカイ島へ実際に行ってきました今回はボラカイ島で陰性証明を発行してもらってマニラ出国から羽田入国までの移動の様子をまとめてみました前回アップした第1弾は羽田からボラカイ入島まで今回の第2弾はボラカイ島から羽田入国まで この先第3弾は必要書類の申請方法と安く上げるためのテクニック第4弾は観光オープン後のボラ回答の様子もアップする予定なのでよろしかったらチャンネル登録をお願いしますではスタート 国民の搭乗時刻が4月3日の14時40分なので69時間前の3月31日の夕方 PCR 検査を受けに行きますアイランドスタッフのすぐ近くにあるセントガブリエルメディカルセンターという病院で24時間予約なしで PCR 検査が受けられるんですこの病院で検査した抗体はカティプランのフィリピンの指定検査場クストゲンに送られて 日本の書式の認性証明書を発行してもらえるので安心ですウォラカ島に行く前は検査するのに船に乗ってカティプランまで行かなければいけないと思ってたんですけど島から出ずに検査が受けられるのでラッキーです今から Google マップを頼りにクリニックまで歩いていきますここ入ってくるのか ほぼ1日ですね、これ。わかりませんね。ホスピタークリニック<音声>。クリニック。クリニック。センガベルちょっと不安なところですね。こんなところ入ってって出れるんでしょうか。<音声>う犬に吠えろいろ、ね<音声>いや。ここ行けないですね。ういな。うまい。<音声><音声><音声> クリニックククリニッいや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。い e い no や。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。いや。々が来るところでいないですね<笑>、えー、失敗です 11時20分です。今から陰性証明を取りに行くじゃなくて PCR 検査を受けに行きますなんかアイランドスタッフから歩いて10分ぐらいのと こ, こにある病院だっていうスタッフが一緒に行ってくれるそうです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 On Sunday, right? Yes, Sunday. You're leaving here on Sunday? Yes. And, yes. The flight, and yes. then、uh, your、to、departure is on Sunday.、Yes. So, when will you go into、uh, your flight? International flight? Yes.、Yeah. On Sunday also? To, to, yes, Sunday. 9、uh, 30. I know. 2 40. On Monday? No, no, no.、On、Sunday, Sunday. Sunday. s I r I can't accept card for the payment for the PCR test because the, the test will be sent out、mm. to the plumbing center.、Mm. So you need to pay in cash.、Ah, okay. <laughs> <laughs> oh, okay. Oh, I love you. Yeah. So, I'm going to go to the store a n get a mail. CR 検査、ノットテクティブ、ネガティブっていう風に、あのー、出てました。で明日、あのー、日本の組織を取りに行くと無事帰れると思います。よかった、よかった。あとこれから感染しないようにしないと羽田で引っかかっちゃったら最悪ですから、ね、深夜零時過ぎ、日本の組織がメールで来ました。 陰影がなくても医師のサインがあれば大丈夫ですフィリピン出国時に必要なものは72時間以内の陰性証明書日本入国時に必要なものは質問票誓約書ワクチン接種証明書陰性証明書などです日本に帰国する人は絶対にファーストトラックの利用をおすすめします マイトト・ SOS 上で質問票の入力誓約書の入力ワクチン接種証明書のアップと審査陰性証明書のアップと審査を行って入国時の検疫検査を簡素化するシステムなのです入力は2週間前から可能なので日本にいる間に陰性証明書以外は登録できます。 到着予定時刻の16時間前までに事前登録を完了させなければならないので陰性証明書をゲットしたらそれを登録して完了です一番のメリットは陰性証明書が有効かどうか事前にわかることですね実はワクチン証明書の審査で手間取って最初にこの画面をアップしたら NG で今度はこの画面を登録したらまたしても NG バーコードを登録すれば OK でした陰性証明書をアップするとこの画面になりました、えー、今あのマイ SOS が緑になったので審査完了で OK です一応念のためにあの一部プリントアウトをしておます。は い, Hello. い more <笑>と思います<笑>、yes. 出発です、待ってます。 ター<音声>全員のファンが恐らくです。 荷物自分で降ろさないですけど降ろしてくれるらし、21? いです。 ゲートが3と4しかない。今日もまだこんな感じで、結構開発的な空港なんですけど、まあお店もあって、まあ、ご飯もある。う 第3ターミナルはちょっと熱の検査をしてるだけです、えー、っと9時30分無時にもついてきたので ANA がまだきますで9時54分なんですがまだチェックインカウンターがいきません11時40分からですね1時間40分待つのなえばさすがにちょっと暇です今 11時26分なんですがカウンターが11時40分からなんだけど11時20分頃に開いてみんな結構早く来てるんですね4時間前に来いとかってだっていうのがあるんですが、まあ、そんな早く来ても全然開いてなくてでほぼ1番にチェックインしましたであのオンラインチェックインしてあったんでパスポート見せてで PCR テスト PCR テストって言って日本の日本の書式の陰性証明書を 見せたら、えー、なんかスマホの中の中ですねね、えー、紙ででやる必要ないですす、ね、見せたら、えー、とすぐ入れました、うんうん、ものの3分ぐらい で, すでちょっとこれから出国しようと思いますあとは羽根の検査でアウトにならなければ大丈夫なので爆笑かもしれないちょっと油断はできません ここも結構空いてますも う, う11時40分なんだけど す, すごいね20分ぐらいで出ちゃいましたさて2時なんで3時間あります、うん、第3ターミナルあんまり国際線がそんなに飛んでないみたいでセブパシぐらいなんですよねえ、うん、ガラガラです、うん、アイコスプラザがあったんですここでタバコを吸えましたフリーです かフィリピンのうです日本人はあんまりいないですね。 ティストどの書類審査にあります。<音> QR コードをご用意で QR カードコードドしし。でそんなに並んでないからなんだろう。 はい。はい、ははははははいいいいいいいえっとフフィリピンですフィリリピピンンでででですすすすのみ回 たしました。こちらにそれを持ちの上、はい、いやジルシにちょっとつます、ねはいてす結構遠いな、えー、8時31分っ、えー、と降りてから6分後ぐらいで QR コードを示して、うん、っと通過ですねで、ここからワクチン接種、通えー、な何かもらいました。唾液を 抗体接種なんだ、唾液を入れるの、はい、はい、じゃスポート、唾液採取、なんかその採取は結構書類のチェックかかって12ぐらいずつあって、そんなにちょっとこれ、あのー、ファストトラックやると、これまたなくちゃやってくれ ここれれだろうこれ待つのつなはアプリ拝見しますと、今でもお持ちですはいあ、はい はいはいはいはいはい土地内で持ってくるんですねはいあれあこれありますこれはい<笑> 20人ぐらいいってよいこれを持っていればいいとか143番ゲートの所にやってますえなんだこれカーフリルがどこで耐久するんですかまだ歩きますねはいあすいませんあごめん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 あと100番ぐらいですね番組がまだですねあ、なるほどね結構歩きますねこれね、えー、みんな立っててあ、なるほどねここの全部こっち側のベートに横してでえー、っと入国か今5時23分なんですがまだ入国してないんですねで、これからイミグレです 9時32分出てきました。9時32分。次回は、ボラ怪盗へ安く行く方法です。お楽しみに